副業的なななな意味でまあこう収入を得るってことはまあ可能なんじゃないかなだからミニマリストやけど別に他の普通の一般人とそんなに大して変わらないと思いますこんにちはブロードです今日はですねミニマリスト淳さんのお家にお邪魔して、はい、ミニマリスト淳さんの、はい、ミニマリスト生活について聞いていこうと思います、ね、はいイェ<笑>、はい、どんなミニマリスト活動されてますか、はい、発信的な意味で言うと、うん えっ、ー、とまあツイッターとか、ええー、あとユーチューブですね、まあここがメインですね。はい、あとはもうなんかミニマリストとして普通に生活してるっていう感じです。ええー、なるほど、はい。ミニマリストって、はい、そのツイッターとかユーチューブとかやってるじゃないですか。はいはい、職業になるもんですか。か、はいはい、そうですね、まあ職業になるとは思うんですけど、うんうん、なんかミニマリスト一本で行くみたいな。っていうのは、僕結構難しいんじゃないかなと思ってて、あなんかミニマリスト。 活動だけけでこう突き抜ける一番を目指すみたいなの、はいはい、は多分難しいと思うんですけどオンリーワンじゃないですけど副業的な意味でまあこう収入を得るってことはまあ可能なんじゃないかなと思ってるんですけど、ね、なるほどなるほど、はい、Twitter だとか YouTube だとかブログを使って発信していく中で、はいまあ、副業みたいなあそうです、ね、サブ収入としてミニマリストは仕事としてなるかもしれないけどそれを仕事としてやるのは、はい、かなりハードルは高いんじゃないかなと思いますなるほど まあでも割と誰でも参入しやすいというか、あそうですよね、はい。生活のことなんでやりやすいんじゃないかなっていうのはあります、ね。結構皆さんミニマリストも増えてきましたしね。そうですね。副業でやられたりだとかでいらっしゃるんで、はいはいはい、まあ僕もそういう感じなんで。あそう。ですね、はい、普段も と, もと普段どんなことをされてるんですか。普段、はい ど, どういうことですか。仕事。あ仕事ですか、はい。普段はもう普通にあのバイトです僕。あそうなんです、ね。バイトしてでそのまあバイトでちょっとまあ生活費というか稼いでなんか YouTube とかやるみたいな。 もう淳さんのめめちゃめちゃゃすすごいでホ、ね、<笑>本当に僕、ね、参考にしてて<笑>でもう毎日投稿されてないんですよ<笑>されてないのにもう23、はい、前ぐらい再生数が伸びてて<笑>なんでこんな伸びるんだろうなっていうふうに僕はもう研究しながら見てますああ<笑>ありがとうございます<笑>今日も僕が僕がしてでも、はい、淳さんのね秘密をバンバンと聞いていこうかなと思ってます、はい、次お話ししたいのが、はい ミニマリスト の,、はい、あの普段どんな生活されてるのかなって気になっててああふの生活いやもう結構だからミニマリストやけど別に他の普通の一般人とそんなに大して変わらないと思います僕はさらになんていうかな YouTube とかやってるんで、うん、まあ遊びの時間はやっぱ少ないですねあの普通の人に比べたらあまあその時間を、まあ、僕はやっぱ YouTube の台本書いたりとかに時間を使ってるんで基本だからもうバイトして でじ、他の時間で YouTube やったりとか、まあ、たまにまあ遊びもするんですけど、まあ、そういう生活が多いですねもう何されてるんですかその遊びだとあ遊びですかめちゃくちゃ僕は気になるんで<笑>いや YouTube も毎日更新ではなくて<笑>、はい、でもまあすごい寝られてるじゃないですかはい、それ以外の日はいはい、遊びてます<笑> <笑>シンプルシンプ ル, シンプル寝てて、はい、あそこらは遊びじゃなくて、はい、まあ体調はねやっぱりああの結構前に崩した最近ですけど崩して、はい、で例えば睡眠だけはもうとにかく確保したいっていう、はいはい、だから最近ですとやっぱバイトしながらこう副業的な感じで YouTube とかやってるんで仕事の日に正直あんまり時間使えてないみたいなのがちょっと、ね、とにかく寝るのが優先順位高いみたいな。はいはい 感じないいですよね1日どれぐらい寝てますかもうここ最近ほんま8時間から10時間ぐらい<笑>そのぐらい寝ないと、はいはい、全然頭が動かないんですよああそうですよ ね, すよね7時間でもああもう眠たいなみたいなめっちゃ眠くなりますよねそうなんですよにとにかく眠た い, いもうシンプルに<笑>だから最近はだからほんまだから睡眠、はいはい、YouTube、はい、仕事みたいなこれが基本メインうんうん、うん ちゃんと仕事してしっかり YouTube 活動もして、はい、でプラス睡眠もしっかりとると、はい、健康とね趣味とお金もしっかりということですよね、はい、そうですねすごいぶっちゃけミニマリストって稼げる、はい、稼げないとかってあると思うんですけど、はい、収入面ってお聞きしてもいいですか、はい、ああこの僕の発信的な活動でですか発信とプラスまあう発信ですね発信ああはいは い,、はい、いや僕はぶっちゃけ、はいまあ、今はほんま56万ぐらいですねええー、そうなんですね、はい ーー YouTube, とはい、YouTube とブログだけですねでも結構 YouTube が始めたのが8月末ぐらいかなちゃんと更新しだしたのが、はいはい、でやっぱり本数とか増えてきてるんで収入はどんどん伸びていってるんですよね、うん、見ましただから<笑>今は先月がだから何56万ぐらいのぐな感じなんですけど、うん、まあ、だから 今月、来月とかはまあもっと伸びていくと思いますわあいいですねまあ感覚的にも、うんあ、これ伸びるなっていう感じなんでいい、はあ、なんでそう伸びていってるなってご自身でどう思われてるの YouTube の自分の分析と か, か、はい、伸びてる理由ですか伸びてる理由なんでなんですかね<笑> 僕が思うに淳、はい、さんの、はい、もう丁寧でしっかり配信されてるんですよ、はい、で も, もうここの概要欄に淳、はい、さんチャンネル貼ってるんですけども、はい、丁寧そしてその言いたいことがもう1ストーリー1ワードっていうキーワードが決まってて、はい、しっかり伝えたいことが何なのかが明確に伝わってくるっていうのが僕が見た感想なんですけど、はい、逆に僕のはどうかっていうと。 結構脱線すするんです、ね、<笑>脱線して結局まあ回り回って言いたいことは言ってるけども、はい、なんかちょっとなんか消化不良だなって思う人もいらっしゃるかなっていうそこは長さ動画の長さであったりだとか、はいはい、端的に何を言ってるか分かんないっていうのがあって、はい、でもあつさんはしっかりキーワードがしっかりされてるんで、うん、分かりやすいってなんかいうのがあ、まあ台本をね<笑>あの台本をかなり作り込んでるんで<笑>いやあれどれぐらい作り込まれてるんですか 一一一一言言一句句同じよ一言一句同じじ、えー、うなんででですすすええ、そねだからもう話し言葉で台本作ってるみたいな感じですね、はい、はいはいはいはいすごっ、はい、それはも う, うんもう構成もしっかり練られてます、ね、そうですそうです台本を作る時のポイントってありますか<笑>はいはい、はい、ああ台本を作る時のポイントですかああでもなんかこうちょっとでも違和感が感じたらああの僕変えるようにしてて例えばなんかこう自分がこう主張するじゃないですか動画の前で。はい でもこれ言うと多分こういうこと言われそうやなみたいなもうそういうのをもう先にこう喋っとくとか、はいはいはい、もうあらゆる可能性を考えつつ台本作ってます僕なるほど、はい、自分で自分のフレーズにツッコミを入れて、はい、そうですね常にツッコミ入れてるんですよだからたまに終わりない時があるんですよ延々にツッコめるなみたいな、はいはいはい、もうでも そ, そこはもうなんていうかどっか諦めるというか、うん、もうここでツッコまれても仕方ないなっていう 全てをカバーは不可能なんでそうですよね、まあ、でもなんか自分が主張したら絶対それに対してなんか来るじゃないですかは い, はい、はいまあ、批判じゃないですけどこうそれは違うみたいなまあそれに対してまあ全部一応喋ってっとくとかなるほどそれは撮影をしながら自分でツッコミできるなと思った時に変えたりしますか、はい、いやしないですねもうあらかじめ あ, あらかじめもう台本の時にもう作り込んでてそれをもう再現するように喋ってそうです 動画を編集していくようにってことですね。そうですね。コメントとかつくじゃないですか。はいはい。まあだいたい予想できるんですよ。うん、例えば批判とかの的なコメントに関しても、<笑>まあ予想できるというか、<笑>多分来るだろうなっていうのが。はいはい、あ、例えばあのアツさんのこのルームツアーの動画すごい人気なんですけど、はい、ルームツアーで、はい、まあ正直これはもうこの部屋アツさんの部屋だけど。はいはい 一瞬パッて見せれば、はい、もうルーム終わっちゃうんですよそれをツアーにしてるんで<笑>まあもう見えてるやんみたいなうもう見えてるやん<笑>そんなもう友達からツッコミ来たぐらいなんで<笑>投稿する前にいや友達にいやツアーする必要ないやんみたいな<笑>もう見えてるしみたいないやそこも良さっすよね<笑>で面白いっすもんだってもうあ見えてるのになんでやるみたいなね、はい、気になってみたいなだからもう動画を作るんだったら、はい、おすすめはやっぱりもうテンプレート あそうすれば中身の濃、はいコンテンツにるしそうですねあとやっぱトークが下手なんで無 駄, 無駄なことを言わなくなるじゃないですか台本を作っているとめっちゃ無駄なこと言ってす<笑>ない何かこう同じことまた言ってるみたいなとか、はいはい、行ったり来たりしたら結局何が言いたいみたいなもうん、自分が YouTube 見てるとするじゃないですかだらだら喋られると結局何が言いたいみたいな感じになるんですけどやっぱり台本作ってる人の能があって、はい あこういうことが言いたいんやっていうのがすごい入ってくるんですよねはいはいはいだからやっぱり作らないと<笑>僕も作ってやろうと思いました次なんですけどもミニマリストの活動で YouTube だとか Twitter だとかされてると思うんですけど失敗って思うことは正直まあないんですよねなるほどもう全部がネタ、はい、ああそうですてか失敗もネタみたいなういいっすよねなんかあんまりどれが失敗かも分かんないです自分で、はいはいはい、これ、はい 後悔したなとかかってあります後後悔あー、はい、後悔も特にないかもな失敗も後悔もなくて、はいはい、じゃあうーん<笑>特にまああのなんか「いって書いてある特にまあミニマリストの活動というか、うん、う活動してるってあんま感じがなくてあどっちかというと生活してるだけみたいな、はいはい、自分が生活してそれをただ単に発信してるだけなんであのまあ言ったら 生活を試行錯誤してたら失敗とかもあるじゃないですか、まあ、あるんですけど活動において失敗してるかっていうと別にそうでもないというか自分の生活では失敗してるけどまあそれを何て言うかそのまま発信するというか Twitter、はい、とかでちょっとこれ勝ったけど微妙だったみたいなまあそういう話とかもあったりするじゃないですか。うん なるほど僕が間違ったんですね、ミニマリスト、はい、どっちかっていうと、僕は仕事みたいな感じで見てたのが、はいはい、だから要するに、ミニマリスト仕事とかでうんぬんじゃなくて、はい、生活のスタイルであって、そうで す, うです、考え方の一部であってで、はい、僕は仕事だと思っちゃってるから、活動だとかっていうふうに思ってるかもしれないですね。はい、ああ、そうですね、僕は活動をするつもりもなく、んなんかほんま、生活してて、そうですね。 発信という か, なんか楽しそうだなと思ってツイッター始めたみたいな感じなんで、はい、ああはいはいはいそうですよねでそれが気づいたら今みたいな感じになってるっていう、うん、で、はいまあ、生活の YouTube であって生活をしてる様子を配信してるはいもうただありのままを発信してるだけなんで、はいはいはい、失敗もクソもないと普通の生活をしてるんだってことでありがとうございます<笑>次僕がお聞きしたいんですけどミニマリストってコスパ生活というか、はい、あのミニマルに えー、月にあまりお金をかけずに生活してる人が、はい、結構いらっしゃるんですけど淳、はいはい、さんどれぐらい月に生活引かかってますか、はい、生活費でも大体、はい、まあ7万ぐらいですねあもう家賃も込みでそうですそうです家だとどれぐらいす、は、る、い、んですか僕ここ家賃2万4000円なんですよはいはい、まあ、大阪市内のい、ね、はい大阪市内で駅地下で2万4000円で住めるんですよねはい、まあ、ここはまあ奇跡の物件になってて僕割とここの部屋は結構空いてますねここなんですか、はい すごい、めちゃくちゃ良くて僕好きなんですよすごいコンパクト で,、はい、でなおかつ綺麗 で, で, で駅から近くて、はい、でうるさなくない、はい、すごいっすこの物件で家賃が2万4000円<笑> 2万4 0円食費はどれぐらいかかってん食費はえっ、ー、と前までは、えーとはい、2万5000円ぐらいだったんですけど、はい、まあ最近ってあの a l w a y ランチあるじゃないですかはい、月額1000円の a l w ランチが始まったおかげであの多分1万5000円ぐらいになると思います<笑> 1万も節約でですすそうです特に今は、まあ、使い放題なんで「はい、んオールウェイズランチが」がもうあのむしゃぶり尽くしてますけど「<笑>オールウェイズランチで」で<笑>もう自転車で行かれて、ね、<笑>そうで す, うです、まあ、ツアーしてるんで僕から、ね<笑>オ「オールウェイズランチツアー」してるんですごい面白い僕もさっきね一緒に「オールウェイズ、はい、ランチツアー」をさせてもらって、はい、おすすめですかあれ初めてのりますね楽しね二2人で食べさせてもらったんですけど、はい、いやいいっすよね そうですね、めちゃくちゃ美味しかったですねランチって、はい、食品も安くなってはい逆に夕食何食べてますかえっ、ー、とご飯はそうですね自炊しててあそうなんですか、はい、最近やと何、はい、か毎日あのタイ料理のマンガイカオマンガイ毎日作ってますえー、あのめっちゃうまいです どうやって作るんですか、あれにて、えっ、ー、と、鶏肉あるじゃないですか、はい、あれをもう茹でるんですよ、はいはいはい。なんか調味料とか、パクチー。うん、で、その汁あるじゃない。だし。だ、は、し、いはい。<笑><笑>そのだしで、お米を炊くっていう。ああ、そうですよね。はいはいはい。ちょっとタイ米しかないんで、僕。<笑>タイ米が逆にあるんですか。タイ米も安いんですか。高いです。高いです。<笑> 美味しいんですよ。あそうですはい、前はのガパオライスっていうのを。毎日作ってて見た見たで。最近ガパオライスちょっと飽きたなって思って。<笑>顔漫画に次作ってるんですけど、顔漫画しかも安いんですよ。そうです、ね。うまい。そ う, そうです。はい。ぜ<笑>ひタイに行きましょう。うタイにもタイ、はい、タイにも。そうで す, うです。<笑>美味しい、美味しいですもんね、はい。だから、もう生活費の中の食費は一万五千円ぐらい収まって。 そうですカオマンガ行ったら大体一食100円とか<笑>めっちゃ安いです肉はどうするんですか鶏の胸肉ですねあ胸あそうか安いですもんねグ、はい、ラム 100g48 円とかなんであなるほどなるほどでも 200g 食っても100円いかないじゃないですか、はい、で、あとはパクチーだけなんで<笑>材料が<笑>そうなるほどめちゃくちゃ安いですじゃあ食費ほぼかかんないですねそうなんですね最近は家賃が2万4000他に何に使って ほかは固定費でいうと、はい、あのサブスクですねスポティファイとか、はい、Amazon プライムとか、えーまあ、固定費は結構安くて全部数百円の家賃以外は、はい、であとは変動費なんですけど、はい、ここは交際費とか、はい、あと光熱費か、はい、あとは、ね、なんかまあ日用品とか、はい、まあ、このぐらいですよあじゃあもうマジで月7万ぐらいでいきます 多分もいけますもうちょい低くてもいけます交際、えー、費とかが低い時はそほんまだから6万円台とかも、ね、はいはいはい可能ですねすごっあでこのいい生活ができる<笑>そうですねやばっすごい全然じゃあもう本当に YouTube だけで生活とかもああそうですねまあ可能じゃないですか多分今月から来月ぐらいから可能っすね可能なんですけどまあやらないんですけど<笑><笑>ちょっとリスキーっていうい や, やばリスクありますもんね、はい はい、今後どうするんだとかですですアカウントバンだった瞬間に終わりだとかそうで す, ですあそうですよね、はい、それをリスクに分散させながら、はいはい、いミニマリストすごいな7万でいいす、ね、そうですねいい